ユユーチューバーーーーチチュュババ系て面白そうだなと思ったので、適当に動画にしてみました。なんか変なアンチ枠から現実を見せつけて黙らせるシリーズ、時間と移動の自由編です。ところで皆さん、ここどこだと思いますか琵琶湖のすぐ北のちっこい湖、横湖です。穴場です。バーベキューモンキーに知られたら荒らされそうなのですが、カーボン調の視聴者さんは、ボイスケしてあるゴミを拾う側だと思うので、私 汚れた機種をゴミ箱に捨てる人間です。車いがまともでも中身が汚い。さてこの横ボ外周に道路が通ってて、狭いけど一周できるんですよ。湖畔に車を止められる場所は何カ所かあるんですが、例に習って、ほぼ全ての場所はアウトドア版に占拠されます。というわけで半時計回りで入っていくのですが、見てわかるとおり、だいたい6時から12時側は道が狭いです。 すれ違いが困難なレベル左側の湖の景色が綺麗だな猛暑は過ぎ去り青々とした緑の中を涼しい風が吹いているぜこういうエリアを田なかった馬鹿にする人がこの時間帯にあっついあっついはめいてるところ想像したら草さ気温26度でしたよ汗をかかずにお散歩できるレベルでしたよ夏は涼しくて冬は雪に埋まるのが琵琶湖畔偏見の塊だけど実際去年の冬彦根で大規模な立ち往生が起こってたんだよなさてさて一気に暗くなりましたね 小枝舞イる森の中を徐行していきます。見た目以上に路面に枝がゴロゴロ転がっていて、パンクしそうで怖いです。これに加えて対向車や、突発的に遭遇する歩行者への配慮をする、プリウスは横幅小さいからいいけど、馬鹿でかいアウトドア車できたら、崖を横でんぐり返しして水泳になるかもですね。日本の林道あるある、そもそも道路幅狭すぎて、走破性より横幅の方が重要。砂漠ならランドクルーザーだろうけど、こういう道でのヒーローは、 多少なら路肩の土も踏んでくれるジムニーあの場所にも先客さんがいらっしゃいますね来ておきながらみんな何してるんだろうと思うよウォーキングジョギング釣りピクニック昼休みざっと見たところだとこんな感じだな川流れするようなドキュンも湖一周電動キックボードも水上暴走バイクもウーバーいつも来ない平和な積地そして3時のところまで来ました 道路幅も広く、トイレも駐車場所もあって過ごしやすそうですね。まあ絶妙にアクセス悪いし、何もないといえば何もないし、民度よく大人しく過ごす人が集まるわけだ。道中でファミマのカフェフラッペを買ってみたんですが、これを飲むくらいしかやることなかったですよ。本やお菓子、ドリンク、レジャーシートや折りたたみ椅子を持ってきて、何もしない時間を楽しむような場所だな。ゴミをポイ捨てされた方は、近くの都市、長浜にて、ファストフードになってもらいます。 唐突なマクドナルド人肉説。というかちょっと待って、ブレーキ出すとひどすぎないプリウスの分際で戦車サボってる欧州車並みやんけ。トイレになんかいると思ったら、カエルだったけん、ちゃんと生きてるよ。口のところがゲコゲコしてるもん。おっと、後ろの線路を電車が通りますな。トイレの中から取り鉄やる人間、聞いたことねえな。ャクジ様ディスティニー。 こういうビジターセンターみたいなところがあって、釣りの権利か何かを取り扱ってるっぽいです。自然の中を散歩スマホで価値のない悪口を書くことに比べ、なんと健全な人生の過ごし方であろうか。この3ヶ月、私は変わってしまいましたよ。もうお金稼げなくていいや、気楽に行こうと、実はついさっき、MCN の招待を承認し、ブーム様への参加を完了したんですよね。 今日の夜あたり、またドラレコ動画出そうかな。そろそろやることもなくなってきたし、YouTuber 引退系 YouTuber っていうワードで、動画一本出したかっただけだし、終わりましょうか。ご視聴、ありがとうございました。